閃幕をしむ風の師匠の技をくらいなさい。あさる、火力全開。よいしょ。逃げようなんて思わないでよね。特訓花火。弾けろ。弾けろ。天童万象。 夜の減塩足元に気をつけて大せのままに足元に気をつけて風火力全開よ みんながそばにいてくれるわ黒の翼よ、昼夜おき、温身の術ハザメ禁止はじけ れるはれいははいいこれが<音楽><音楽>運命で。 無害者禁止次